韓国がいよいよ本当のピンチを迎えているようです。どうも、政治いろいろのマナブです。2020年から続く新型コロナウイルス感染拡大により、どの国も経済的に大きな打撃を受けています。もちろん、韓国も例外ではないのですが、 2021年に入り、その影響が笑い事ではないレベルまで大きくなっているというのです。中央日報の記事から引用しましょう。半導体不足の影響で、先月の韓国の自動車生産、国内販売、輸出が全て大幅に減少した。産業通商資源部は15日、先月の自動車生産、 マイナス国内販売 -29.7% 輸出 -20.7% が全て前年同月比で2桁減少したと明らかにした今年に入って自動車の生産、内需、輸出が同時に前年同月比で減少したのは今回が初めて先月の 自動車業況が不振だったのは、樹足連休で創業日数が減ったためでもあるが、車載用半導体不足の影響が大きかった。半導体生産企業は主にマレーシアなど東南アジアでテストとパッケージング、部品化など後工程をする。しかし、新型コロナ感染拡大で東南アジア地域の封鎖措置が続き、生産に支障が生じている。 このため今年末には正常化すると予想された半導体供給の支障が来年まで続くという見方も出ている。実際、韓国国内で稼働中の主要自動車工場は半導体を確保できず生産に支障が生じた。韓国 GM プピョン第1第2工場は先月半分だけ稼働し、チャンウォン工場は4日間工場を閉鎖した。 このため生産台数は前年同月比 69.5% 減の 11,819 台となった。現代車はウルサン第4工場第1ライン、第2ライン、アサン工場が、キア車はクアンミョン工場が休業をした上、取得連休もあり、前年同月比で生産はそれぞれ 30.4% 減。 28.6% 減となった。ルノー・サムスンだけが XM3 の欧州向け輸出増加で、前年比で生産台数が増加した。とのことで、いかがでしょうか。予想以上に韓国経済は冷え込んでいるようですね。韓国はもともと人口が少なく、ほとんどの産業が輸出に頼り切っていたため、ひとたびコロナショックのような 世界的な経済不況に見舞われるとひとたまりもないのです。特に工業が強い韓国にとっては自動車産業が主力産業であり、その分野が大きく後退したとなれば国全体を揺るがす経済危機にもつながりかねません。正直これは品種の大ピンチなのではないでしょうか。輸出だけでなく国内の生産、販売も軒並み落ち込んでいるとあれば、 失礼ながらすでに発砲下がりという感じです。引用記事にもあるように、韓国の自動車産業低迷の原因は長期化する半導体不足にあります。コロナショックに伴う大規模な経済封鎖により、世界的に半導体の生産及び輸出が落ち込み、必要な数の半導体を確保することが難しくなっています。 誰もが知っているアップルでさえ、半導体の不足を理由に、新型 iPhone の生産台数を下方修正する時代に追い込まれています。現在、一部の国や企業が限られた半導体を独占している状況にあり、この点において韓国は完全に出遅れた形になっているのかもしれません。というよりも、世界中から後回しにされているといった方が正しいかもしれません。 ここまでが記事の概要なのですが、ところで皆さんは半導体にも新型と旧型があることをご存知でしょうか皆さんも知っているスマートフォンやパソコン、マイコンなどに組み込まれている半導体は新型と呼ばれており、特にスマホや人工知能に使われているものは最先端半導体と呼ばれたりします。一方、今回のメインテーマである自動車用半導体、 車載半導体は旧式の回路を使っており、半導体の歴史の中では古いタイプに分類されます。もちろん旧型であるからといっていい加減に作っていいというわけではありません。むしろ車載半導体をはじめとした旧型半導体は回路の仕組みが複雑であり、製造コストもかさむことから、企業はあまり手を出したがらないという実情があります。要するに、 手間がかかる割に儲からない分野であるというわけですね。それでも元々工業に強い韓国は技術力が評価され、車載半導体の分野ではそれなりのシェアを握っていたのですが、コロナショックをきっかけに一気に土台が崩れてしまったというのが現状のようです。韓国はあまり言いたがりませんが、自動車産業がここまで著しく落ち込んだ背景には他の根本的な原因があるのです。 賢明な皆さんならもう察しがついているんではないでしょうか。韓国の輸出産業が落ち込んでいる本当の原因、それは技術力です。韓国は確かに自動車などの工業分野に強い国ですが、それはあくまでも単純産業で大量生産を可能にしているからであって、肝心の製品のクオリティには世界各国から疑問符がついています。2017年9月から、 2020年3月にかけて、韓国ヒュンダイ自動車の主力製品である電気自動車、このエレクトリックが相次いで走行中に発火事故を起こし、大規模なリコールにつながったのは記憶に新しいのではないでしょうか。さらに2020年12月には、同じくヒュンダイブランドの4車種について重大な欠陥が見つかり、トータルで 三十万台以上に及ぶ世界的なリコイルと発展しました主力産業であるはずの自動車産業でなぜここまで深刻な事故が起きてしまうのでしょうか韓国の自動車工場には精密機器の製造には不可欠なクリーンルームがないことが多く日本に比べても衛生意識が低いと言われています数年前には自動車工場のスタッフが帽子も被らず ガムを噛みながら、のんきに作業している様子がネットで拡散され、話題になりました。果たして、大事な人命を預かる自動車を作っているという意識があるのでしょうか韓国はスマホなどに使われる新型半導体のほとんどを日本からの輸入に頼っていましたが、2019年7月の輸出管理強化を境に方針を転換し、半導体の自国生産に舵を切っています。 フッ化ポリミドやエッチングガスなど、半導体生産に必要不可欠な材料は他の国から調達し、もう日本には頼らないからね、と息巻いていたのですが、結果はもうお察しの通りです。いざ蓋を開けてみると、半導体の生産は予想以上に難しく、十分な製品のクオリティを担保することはできませんでした。その上、原材料の輸入でもロシアなどに ことごとくそっぽを向かれる始末で、あっという間に計画が頓挫してしまったのです。これは誰がどう見ても墓穴を掘った状態ですよね。あの国のことですから、八方塞下がりたと思えば手のひらを返したように、やっぱり協力してくれるよね、と日本に対して甘えてくるかもしれません。いや、そのくらいは初めから折り込み済みだったのでしょう。コロナショックは世界的な危機であり、 どの国も等しくダメージを受けています。日本も例外ではありませんから、同じ痛みを受けた者同士、手を取り合って助け合うこともやぶさかではありません。ただその前に、やはり、叱るべき謝罪とお願いはあるべきであり、決して日本から進んで、善意の救いの手を差し伸べるべき局面ではないはずです。せめて、見通しがまかったの一言でもあれば、考えてあげてもよいのですが、